ええー、こんにちは黒田孝之です今日もご視聴ありがとうございます。まあバラードをやっていて皆さんがよく落ちりがちなまあ三連のフィルをするっていう話を前にしたと思うんですけど、バラードのフィルは基本こうなので、この三連の時に皆さん大体そうの左手やめちゃうんですよ、ね。んどうですかやっぱ音ピュアって急に止まっちゃいませんか。で特にみんなこうなるがちなのは。 こんな感じで結構音量をたたえちゃうんですけどこれはもう左手がずっと回ってれば今までの音量の中にちょっと抑揚つくぐらいの音量にしないとこういう感じにしないとまあ 叩くときに皆さんそのスイッシュをやめちゃうからこれがポイントなんじゃないかなっていうことが一つえもう一点はですね売店なんですけどバラードをやってるときに売店に行くせーさんはい1もう完全にこれだと倍のテンポに行っちゃうじゃないですかでこれだとちょっとあからさまなので中間をやりたい要はこの八の字をこう で両手で僕もやるんですけどちょっと難しいんで右手だけでもこの12こことここでこするここでここをこうやってこするワンエンツーエンスリーエンエンワンエンそうするとこのこうやってタップしない感じがするのでで足も121 2位に対して1。売店に足元のトンテンに行ったりしてもいいしそしたらもうこうこの中間的な売店が使えるとかなりいいんじゃないかなそしたらそのままさっきやったみたいにこう右手これでやでみたいなねもうハイタンほとんど死んじゃってる。 は こ, のこの左手をスイッシュを止めないでっていうようなのをできるというかだからまずはこのこのこする感じでなんかちょうど対照的になる と, と両方8の字だけどもう右手だけ8の字でも全然いいですよって感じですね 売店に行けるっていうことですねこの2つを使えるとかなりパラードもうまくなるんじゃないかなだからこう右手でこういうことやってて も, もう左手をやめないと 何, 何でもできるじゃないですかこれがずっとあるからこれをみんなやめちゃうからなんか急にそこが何もなくなっちゃった感じになるっていうかねそういう感じになるんだと思いますというわけで本日は以上になります。今今日日もも最後まままでご視聴ありがとうごごご視視聴聴あありりががととううざざいいししたた